はい、富士です、えー。コロナの中で生態系がうまくいくのかって話を今日させていただこうと思うんですけれども、えっとまあ、結論から言ってですね、まあ、今、世の中全体が大きなオリンピックあオリンピックの開催を来年に日本が控えている中でですね、大きなあのスポーツ競技の大会だったりとかっていうのが、まあ、基本的にはあの再開の動きを世の中が見せ始めているんですねで結局、じゃあ何か変わったのっていうふうに世界情勢はどうなのって言われるとやっぱりその。 えー、発展途上国を中心に、全然やっぱりコロナによる状況は、ま、WHO が言っている通り、なかなか打開されてないかもしれないですけれども、それでもまあ、スポーツって、まあ、ある種、平和の象徴であるっていうふうに、誰か、あの偉い人が言ってたかもしれないですけれども、まあ、そういうふうなものだと私は思ってるんですね。で、えーまあ、そういうふうな流れから見るとですね、じゃあ、生院とかあの治療院、接骨院、クリニックだったりとか、整形外科のような、われわれの医療を取り巻く現場ではどうしていくのかって話なんですけれども、 まあ、基本的にはまあコロナウイルスが出だして、今で8ヶ月、2月からも本格的に始まったと定義、仮認するのであれば8ヶ月ぐらい経っているので、やっぱり世の中全体も、これはもう日本の内閣とかも言ってますけれども、やっぱり共存していくんだ、経済活動とこのコロナの影響というのは共存させないといけないと。なんですけれども、やっぱりこうコロナの影響で、元には戻らないものがあると。 これだから、いわゆるこういうスポーツのイベントだったりとか、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、人が集まるような集会だったりだとか、いろんなものにあったとしても、ある一定層は、あのコロナウイルスがあるから、もうやっぱりこう外出しないとか、えー、そもそもそういうふうな集まりごと、勉強会とか、学術大会とか、セミナーとかに行かないとかっていう層はもうこれ必ず、まあ、いるので、その人たちが戻ってくるのかどうかって言われると、やっぱり根本的にはワクチンとかができ始めたら、あ戻ってくるんじゃないのかなという考え方と、 あとはやっぱりまあいろんなところの風評の被害ですよね、特に地域ごとだったりだとかエリアごとによって、もうコロナしょうがないからやるしかないんだという考え方と、もうコロナが収まらってないのに何をやってるんだというような考え方がま あ, あると思うんですね。で、そんな中で我々ができることとかやっていくべき方向性なんですけれども、まあ、やっぱりこう起業家とか事業家は、やっぱりその中でもうまく適応しながら、もうやっぱりこう飽きないよというか、商業をや っ, ぱやっていくしかないと思うんですね。 私たちの塾生さんもいて、いろいろまあ塾の運営とか、独立会業のお手伝いとかさせてもらってる中なんですけど、けどやっぱり、まあ、あの実際問題止めれるかどうかって言われると、まあ、止めれない現実もあるんですね。しょうがなくて、やっぱそうなると、いろいろ、もちろんですけれども、生活ができにくくなってしまったりだとか、えーまあ、やるしかないと思ってる方もやるしかないからっていう、そんな理由になってしまってるんですけれども、 それ自体も、なかなかこう行政だったりとかもまとめることができないというか、明確なそれでもやらない方がいいというのは、緊急事態宣言を出しましたけど、まあ、もう一回はもう緊急事態宣言を出さない方向性なんじゃないのかなと、このままオリンピックのどこまで駆け抜けていくんじゃないのみたいな感じでは、あの私自身は思っている部分があります。はい まあ、ですので、えーまあ、経済活動をやるかやらないかは、もう結構個人の意思にまあ委ねられている部分が大きいんじゃないのかなというふうに個人的には思っているので。 あのまあ、そのコロナの中でもやるんだと、起業するんだという方は本当に素晴らしいと思うんですね、いろんなものがやりにくいというか、時間がかかってしまうかもしれないんですけど、それでもやるんだっていうふうに考えておられる方は素晴らしいと思います。なので、えっと、そういった方々に関しても、まあ我々はできる範囲で支援、できる範囲で支援をさせていただこうかなと思っているのが、今回のです、ね、私たちが企画させてもらっている、まあ、新セミナーのお知らせになっているんですね。 はいでまあ、コロナの中でも結論から言うと売り上げは上がるんですね。はい、で理由は2つあって新規とリピートの仕組みというものがあるんですけどこの新規とリピートの仕組みで要はコロナの中であっても対応できるような媒体戦略コロナの中であったとしてもおいろいろですね自分自身の、えーはいえっとまあ、なのでコロナの中でも実際に売り上げ100万円をあの成功できるのかと言われると。 じゃコロナ前とコロナ後で実際にそこの数字が成功率が変わったのかと言われると、私たちの統計では、あまあ、弊社の持っている集客のテンプレートとリピートのテンプレートを訓練していくことによって、まあ、大体ですね、やっぱ3割から4割はの熟成さんとかが、まあ、あの100万円っていうふうなことをあの成果として上げるのであれば、やっぱいけるというふうなことが。 コロナ前後でも変わりなくいけてるというふうな、そんなデータもあるにはあるんですね。はい。やっぱコロナの影響で治療院業界で言うのであれば、地域差がすごく大きくて、そして治療院経営の集客のに関しても地域差がすごく大きいんですね。で、この地域差×地域差、コロナの影響による地域差と、治療院経営における元々ネエリアビジネスという特性を掛け合わせたものを、今回のこの説明、あのセミナーではご紹介させていただいて、えー、皆さんがですね、最短で成果が出せるように、 まあ、どこ開業で成功する形というものを私たちがですね、お手伝いさせていただければなと思っておりますので、まあ、今回のですね、えー、私たちのこの新セミナーですけれども、えーまあえーと、基本的には私たちもリアルでセミナーを再開していこうという流れを、うん、あのやっていっておりますので、ぜひとも、まあ、いろいろあの障壁がある中でもやっていってですね、えーまあ 月賞120万円だったりとか、月賞100万円を目標される方は、ぜひとも参加していただければなと思っています。下にリンクを貼っておきます。お申し込みは今日までになっていると思いますので、興味のある先生方は、ぜひともご参加いただければなと思っております。以上です。